はい、それでは今日の授業に入りますけれども、前回は固有値と固有ベクトルの話まで行きました。固有値というのは、その行列には固有方程式という方程式があって、その行列の固有方程式の根を固有値と言いますと。それは実はその行列にとって特別な値で、その固有値に対してある性質を満たす特別なベクトルが存在しますと。 それを固有ベクトルと言いますというところで話が終わりましたので今日は実際にその固有ベクトルの定義を書くところから話を進めましょう定義 4.3 ですね教科書は109ページを開いてください でえー、と教科書の定義 4.3 の記述にはあのあちょっと長いんですけれども、えー、と実はこの長いちょっと長い記述の部分をあの前回の授業 の, あの最後の10分かそのぐらいで説明しましたの で, でここで板書する定義はあのとりあえず非常に、えー、その部分は取り除いてあのなるべく単純な形で書きます。 でえー、とこういうベクトルの定義なんですけれども、まあ、A を N 次正方行列としましてそれから α を A の固有値の一つとしますでこのとき えーとまあ、前回の授業で最後にいたしました、a マイナス α の e n かける v が0の表数に等しくなります。えーまあ、α は a の固有値で en は n g 単位行列ですね。で、a マイナスァ e n という行列に2からあの v をかけると0になるようなベクトルですね。えっ、ー、と、すなわち、 もう一つ別な書き方をすると、この V、ベクトル V を行列 A で移した結果が、えー、実はこの V を固有値 α で α 倍したものに等しくなると、そういう条件を満たす、えー、と V で、しかも、えー、とゼロでないベクトルですね。えーと v、ゼロベクトルは常に、あのー、この、 関係式に満たしますので、でここでは特にそのゼロでないベクトルにこういう性質を満たすものですね、を取り上げます。これを満たすベクトル V を 教科書よりもちょっと若干詳しい言葉で書きますけれども、教科書では単に A の固有ベクトルと呼ぶと書いていますが、これは単に A の固有ベクトルといってもいろいろなものがあるわけですね。ここでは特にこの α という固有値に結びついた固有ベクトルという意味で、固有値 α に属する A の固有ベクトル。 と読みますですので、その固有、行列の固有ベクトルを考えるときには、その必ず特定の固有値とセットで考えるということに注意、えー、ということが多いということに注意してください。まあ、もちろんその固有ベクトルだけをいっぱい扱うという場合も あ, のあるかと思いますけれども、そのまた別のところではその固有値、固有ベクトルをですね、固有値とこうペアにして、 こう物事を考えた時もありますのでえと一応そういう区別をですねつけておきましょうえっとここまで何か質問はありますかでえとこの固有値と固有ベクトルがですねそのどのような役割を果たしているかについてはあの残念ながらこの 春学期の線形代数1ではあの、詳しく説明する時間がありませんので、今はしません。その代わり、と皆さんこの教科書を見てもらって分かるようにその、この教科書ですと、第7章がですね、えーと、185ページからなんですけれども、固有値と固有ベクトルという章がありまして、まるまるこの固有値と固有ベクトルに裂かれている章がありまして、で えーとまあ、そこで固有値とか固有ベクトルの性質についていろいろ説明がされています。えー、ですので、あの皆さんの中でその、まあ、秋学期の線形代数2を履修する人がいればちょ、ちょっと聞きたいんですけど、秋学期の線形代数 2, 2を通ろうと思っている人どのくらいいますかあ、ほとんど全員ですね。はい、わかりました。はいえー、と普通の秋楽器の線形代数2の方で引き続き深くやっていくと思います。それから えー、と実はこの固有値と固有ベクトルというのはですね、あのーまあ、詳しくいろいろ例を挙げて説明することは今はできないんですけれども、その非常にいろいろな分野で線形代数を使う、応用するいろいろな分野で非常に大事なものとして扱われております。でうんと大体その線形代数をどうて使ういろ ん, んな理工学の問題の中でですね、あの最もよく使われるのが 一、えー、つは連立中心方程式を解くという話ですね。で、えっ、ー、と、もう一つは挙げるとすれば、その固有値や固有ベクトルを計算するということで、そのいろいろな問題 の, その性質を、この固有値や固有ベクトルにおでをよってこう調べるということがあのよく行われていますで。残念ながら僕は科学のことはよくまだ知らないんですけれども、多分科学でもいろいろ用いられる場面があると思いますので、あのまあ、皆さんも必要に応じて、 理解を深めてていいですか、はいっほしと思ますそれでは今度、セクション 4.4 に進みましょう。教科書114ページのクラメールの公式というところに進みます。 でここにはです、ね、定理が1個ありましてでこれは何をする定理かといいます と,、えー、と連立一時方程式の解を求める解を求めるための定理及びその計算手順ですねで、えー、とこの定理の特色はその行列式を計算することで連立一時方程式の例えば N 個だったら N 個の解が全部求まりますという話をしています ということで、とりあえずその定義をですね、あの一通り説明したいと思います。えっ、ー、と、番号は定四 4.4 ですね。 でこのクラメールの公式のまず読み方なんですがあの教科書によってカタカナで書くといろいろありまして僕も何冊か見てみたんですけどあのクラーメールの公式と書かれている本もあればクラメールの公式と書かれている本もありましてあのカタカナでの書き方が一定ではないんですけれどもあの要はあのフランス語でこういう続きだということのようですのであのまああの名前は 大体合ってればいいと思うんですが一応中身の方をよく理解しておいてくださいで、えー、ここではまずその連立地方程式を考えますえっ、ー、とまあこれは以前皆さんがこの授業でよく扱った連立地方程式なんですけれども 強化書にもありますように、まあ、A の 11X1 プラス A の 12X2 と入て、A の 1NXN イコール B の1と。で、同じような全列方程式、同じような方程式にはちょうど N 本、N 個ある方ですね。 こういうその連立方程式 N 変数で N 個の連立方程式が与えられているものとします。で、この連立一時方程式はあの皆さんこれまでの特にその第2章での授業でやりましたように行列とベクトルの積で書くことができたわけです。どういうかというと AX イコール まあ、B と書きましてで、うんと、X で、まあ A、A はこの係数 Aij を ij 成分に持つ行列でそれから X はこの連立時方程式の変数 x1 から x m をまあ縦に並べた列ベクトルで それから B は、この方程式の右辺の値、B1 から Bn を上から縦に並べた列ベクトル。こういう形で、こう、表されていました。 皆さんすでにこれまでの授業でやっているから大丈夫だと思いますが。で、え多分これ以上下に書くとですねあの、ちょっと隠れてしまうと思いますので、あの右側の黒板に続きを書きますが、まあ、この連立式方程式に対して、その A が生息のときですね、えー、係数行列 A が生息のとき、 方程式の解 x1 xn から、Xm、は次の式で与えられるというのがこの定理の内容なんですけれども皆さんもある程度映した人はこの教科書114ページの囲みですね囲みの定理の中を見ていただきたいんですがどういう式で与えられているかというと まあ、XI なんですが、えっ、ー、と、分母は A の行列式です。分母は A の行列式ですので、えー、分母が0になるとまずいわけですね。分母が0にならないときだけこれが使えると。分母の A の行列式が0にならないというのは、すなわち A が生息のときという条件がついています。で、えっ、ー、と、分子がどのように、 文章はですね、文章も行列式なんですけども、どのような行列式を作るかというと、えっ、ー、と、は、そか、すみません、えっ、ー、と、一つ書き忘れたんですが、この A ですね、この A の行列なんですが、これをあの列ベクトルを並べて表しましょうで、うん。A の行列の第1列を A1 と置いて、同じように、第 N 列を AN と 置いたまあ、こういう、えー、と列ベクトルの並びで A を表しているものとしましょう。すみません、ちょっとあの後で書き加えることはしますが、ね。そこで、じゃあ分子はどのような行列式を作るかというと、この A の, あの各列をです、ね、順番に並べていきます。第1列から、A の1から順番に並べていって、 今求める変数が xi という i 番目の変数なんですけれどもこの i 番目の変数に対してこの i マイナス1列目まではこの a の行列 a の列をどんどん並べていきますで、第 i 列をこの右辺のベクトル b に置き換えるとで、第 i プラス1列目からまた この A の列をどんどん並べていって、最後 A の第 M 列を並べるこういう形の行列式を作ります。ですので、ここですね、第 I 列 XI、回 XI を計算しようと思ったら、この分子に持ってくる行列式は、A の行列式の第 I 列をこの右辺のベクトル B に置き換えなさいと。 これで、あの、解 XI が計算できます。というのが、このクラメルのあ、クラメルの公式ですね。XI はこういう公式で、まあ、I が1から N までを取るんですが、これで与えられる。 というのはこのプランミルの公式です。<笑>とりあえず基本的な計算手順については大丈夫ですか。はい。で、えっ、ー、と。 ちょっと今日は、あの、先の方を説明を急ぎたいので、あの、まあ、本当は、本来ですと、まあ、この計算例も、こう、お見せできればよかったのですが、ちょっと先の方も分量がありますので、すいませんが、あの、とりあえずは、その、金曜日の演習などで、適宜補っていただきたいと思います。一応、クラメルの公式は、えっと、まあ、この線形代数でも、まあ、数学科で教える線形代数の中では、まあ、 なので主要なテーマも必要ありますので多分あの、この金曜日の相山先生の演習では必ず問題出てくるんではないかと思いますので、えーとまあ、それでやってみてください。で、えっ、ー、と、まあ、皆さんの中にはですね、このクラメルの公式を見た人の中には、じゃあ、連立方程式を解くんだったら、あのこれだけでいいんじゃないかとかとあの思う人もあのいるかもしれませんけれども、 現実には、あの、ガウスの状況ですね、まあ。第2章でやりましたガウスの状況法が今でも、連立一方程式を解く解法の一番主要な解法としてあの活躍していると思います。でまあ、それにはいくつかあの理由がありまして、えー、例えばですね、えー、今ありますように、このクラベルの公式は、その A が推測の時だけ使えるっていうんですね。そうすると、 クラメイの公式が使えるかどうかを確かめるためにはまず係数行列 A の行列式を計算してで、まあ、それがゼロかどうかっていうのを先に調べる必要があります。という理由もありますしそれからあとあの連立一時方程式を解くっていうのはあの行基本変形の繰り返しなんですけれどもその、まあ、行変形ですかあの行変形とあの行列式の計算ってどっちが大変だと思いますか えっ、ー、と、行変形の方が大変だと思う人。行列式の計算の方が大変だと思うはい。えっ、ー、と、誰か理由を説明できる人がいますか、まあ、理由を説明できる人がいたら、あの、この授業では A 挙げてもいいくらいなんですけれども。<笑>えっと、あの、一応ですね、あの、まあ、僕みたいにその計算機に関わる数学をやっておりますと、あの計算量という、あの、あの何でしょう。 はいまあ、分野というかそういういテーマがありますでそれは例えばある大きさの例えば N 字の正方行列に対していろいろな計算をするときにどのぐらい計算の手間がかかるかというのを表す指標なんですね。で、えー、とまあここもこれもちょっと時間の都合で詳しくはありませんけれども、えー、実は大体の皆さんがご察しの通りあの行列式の計算というのはあの行変形に比べると著しく手間がかかる計算と言われています。 それが今でもそのガウスの長規語もしくは行変形なあの電示方程式を解くのに主に使われている理由の一つでもあります。まあえー、とそういう事情をもう知っていただけるといいかなと思いますね。ただ、あのまあ、わざわざ数学科の授業でこういうクラムネの公式をやる理由っていうのもいくつかありまして、これは主にその理論的な面からその解の性質を知るとか、あるいはその解のが存在するということをあの なんか証明するとかですね、そういう用途には使える場合が、有効な場合がありますので、そういうこともありまして、クラブ用の公式というのも扱っています。ということで、このぐらいでいいですかね。はい。何か質問ありますかはい。じゃあ、それでは、一応ですね、第4章で、えっ、ー、と、皆さんが、その、 秋学期の線形台数2を学ぶ上で困らない程度の内容はここま で, でやりました。ということで、えっと、次、第5章に入りたいと思います。第5章は教科書122ページですね。<笑> でえーとまあ、第5章が数ベクトル空間と線形写像というあのタイトルなんですけれどもあの実質、まあ、ここからですねその大学の線形台数 の, あの授業がスタートすると言ってもあの過言ではないと思います。でうーんと 一応今 ま, 今までですね、その第1章から第4章までは、あの行列の話を中心に、あのー、いろいろやってきたんですけれども、そのまあ、あの線形写像というのが、この線形大層の中で、そのまあ、中心的な概念で、これから扱っていくわけです。ので、まずその線形写像についてこの章で学びます。で 教科書を見ますと、そのセクション 5.1 でですね、その線形写像に関する説明が、こう、バわッと書いてあるんですけれども、えー、ところが、数ベクトル空間についてはあの、ほとんど何も触れていないんですね。で、実はその数ベクトル空間という言葉は、まあ皆さんすでに、すでに、こう、教科書に出てきましたので、やっていることになっているんですけど、えー、しかし、 その改めてあのこの線形写像を扱うっていう時にあのなんか数ベクトル空間って言われてあんまり実感がつかめないままその線形写像の話に入ってもあの結構一体この話は ど, どの世界でやってるんだろうっていうことであのかなり戸惑いを覚える人もある い, いるんではないかと思いますでそこでえ教科書ではセクション 5.1 がですね線形写像と行列という説になっていますが あのここでは特にそのじゃあ数ベクトル空間というそのこれからですねあの我々がその線形写像をいや数極系代数を考えていくあの世界のです、ね、いくつかこう少し慣れておくためにあの新しいセクションを作っておくことにしましょう、えー、と1の前の数字は0しかありませんから 5.0 ということにして、えー、とりあえず数ベクトル空間と部分空間という話をしたいと思います うちの黒板はなかなか下が使いづらいのでタイトルを書いたところでちょっと左に映っておりますけれどもちょっとビ苦しルシートますすみません<笑>で、えー、とちょっとこの説はですね、あのー どちらかというとその、数式よりも説明の方がどうしても多くなってしまいます。数ベクトル空間がそのどういう世界でどういうものを扱うかとかですね、それから部分空間の定義や性質をあの書いていきますので、どちらかというと、その版書の文章が多くなると思いますが、あのー その僕の説明の中で例えば板書に書かれたことでもあの皆さんがすっと納得できるものは多分書かなくてもいいと思うのでとりあえずあの無理して全部写そうとせずにあのなるべくその僕のしゃべっている内容を理解するように努めてもらえればいいんじゃないかと思いますでまず最初にその、まあ、触れておきたいことなんですけれども その大体まあこれまでの授業ではその行列が中心の話題、話題の中心でした<笑>え例えば その第1章では、えー、と行列の定義をしてそれから行列の性質について学びました、えー、生息行列とか天地行列とかいろいろ出てきましたそれから第2章ではその連立一時方程式を扱いましてでここでもその連立一時方程式の係数行列についていろいろな操作を行うことで連立一時方程式の性質を知るということをやりましたで、まあ、第3章第4章では まあ、皆さん今までやってきましたようにその行列式について扱ったわけですね。でところが、本来、本来というかこれからの授業でその扱われる内容というのは、これまでの行列からまずベクトルに変わるということをまず皆さんに知っていただきたいと思います。でですので これからの授業では、ベクトルを中心に扱います。もしくはそのベクトルの集まりである、ベクトル空間といったものを中心に考えます。だそうしますと、じゃ あ, あの行列っていうのは、これから学ぶ線形代数の中ではどういう位置づけになるんですかっていうことを多分疑問に思う人が いいるかと思いますので先回りして説明します と, えとこれからの行列 の, その位置づけとしましてはこれはあのベクトルをまあベクトルに移す。 こ, れをこういうものを写像と言いますけれども特にえとこの行列というのは写像の中でもその線形写像と呼ばれるものです、えー、とですのでこの行列に関してはそのまあ行列はですねその結局連立時方程式なんかでもやりましたように えー、と列ベクトルの、えー、と左から行列をかけると、なんか別なベクトルが出てくるわけですね。という、そういう意味で言うと、そのあるベクトルを別なベクトルに移しているとみなすことができるわけですで。数学の世界では、そのある対象を、例えばベクトルだったらベクトルを別のベクトルに移すという、そういうものをですね、あの写像と呼びます。で、えー、これからの行列の位置づけとしては、 このベクトルをベクトルに移すこの写像としての性質を、性質をまあ中心に扱います。その写像として、そのど、うどういう性質があるかということを中心にあの調べていくというか、皆さん学んでいきます。 ということで、まず、その、初に強調しておきたいのは、何度も、何回か繰り返しになりますけれども、これからの線形代数では、その、ベクトルを中心に物事を考えますということで、その行列が、その、ベクトルをベクトルに移す写像として、いろいろ調べていきますということですね。ここまでいいですか でじゃあ、ということで次にそのあのこの章のタイトルはですね、数ベクトル空間と線形シャドウという名前ですので、ちょっとその数ベクトル空間という名前について少しあの説明しておきます。 数ベクトル空間 の, あの名前自体はですね、あの教科書のだいぶ前の方で出てきているので、えーとまあ、もし、ノートを培って余裕がある人は開いてみてください。どこまで遡るかというと、えっ、ー、と、 とりあえず、教科書の13ページですかね。で、一応その、まあ、だいぶあのこの授業の最初の方にやった、えー、N 項数ベクトルの定義をもう一度書き出してみますと。まあある スカラの集合ですね例えば今までですとその実数とか複素数全体の集合計 K と書きましたけれどもこの形状の N あ数ベクトル空間えーとまあ V というのを次のように定義しておりました。 n 項数ベクトルですから、まあ a1 からまあ an という、その n 項のスカラーを縦に並べて、カッコでくくったものですね。これを、ま あ, あの n 項数ベクトルで呼んでいました。一応 a1 からまあ an は、このスカラーですと。まあ、こう、こんな風に、まず、こういう、その、n 項数ベクトルの集まりですね、全体を考える。 わけで す, ですでまずこの V というのはこの形状の N 個数ベクトルの集 合, 集合ですね集合ということができますけども集合と見るわけですねさて ところがですね、この、ここにありますように、これはどうも空間という部分ですね。単なる集合ではないらしいということが、まあ、空間という言葉からこう読み取れるわけなんですけれども、じゃあ、その空間というのは一体どんなものなのかというのが、やっぱり、これから学んでいく上では、一応認識しておくことは大事なことの一つです。で、 えー、とまあ数ベクトル空間っていうのがですね、ま, まずはこの、こういう定義で数ベクトルの集合を考えるわけですね。数ベクトルの集合を考えます。で、単なる集合と異なるのは、この数ベクトルのいろんなベクトルの間にですね、 そのある種 の, あの構造と呼ばれるものを入れるという点です。えっ、ー、と、数学ではそのよくあの構造と呼ばれるんですけれども、じゃあこの構造っていうのはどういうものかというと、まず具体的に、えー、とこの数ベクトル空間の場合には、まずこの数 N 項数ベクトル全体の集まりを考えて、その間に えー、とベクトルの和とスカラー倍というのを考えています。ですので、具体的にはここでは和と、えー、スカラー倍ですね。で、これによって、その、例えば、ベクトルとベクトルを加えると、なんか別のベクトルになると。それから、まあ、ベクトルをあるスカラー倍すると、なんか別のベクトルになるというふうに、この、 の単なるベクトルの集合としてではだけではなくて、そのベクトル同士に何らかのこう関係が入る、もしくは、えーと、2つのベクトルから新しいベクトルに対応づけたりする、そうい う, こう対応づけが入ることになります。で数学ではこう、このよう な, あのになです、ね、この集合の中の要素のいろいろな対応づけをすることをあの入れることその構造を入れるというふうによく言います。 でえー、とこれまでその皆さんが学んできた中でその構造が入っている対象の例といいますと例えば皆さん普段使っている数なんかもそうですよねあれはまず最初に1234567とい う, こう数の集まりがあってでその中にこう足し算とか引き算とかを入れていくわけですねでちょうど皆さんがあの小学校に入ってからまず とと数えることをやってそれからこう足し算をやってでそれから今度は2桁の足し算をやってで筆算をやってで今度2年生になって掛け算をやってっていうふうにだんだんだんだんこうあの複雑な仕組みを入れてきた入れていったということがわかると思いますそれがまあ一つの構造なわけですね大体そういうものを思い浮かべてもらえればいいと思いますで、えー、とベクトル空間の場合には そのベクトルの集まりの間にこのワトスカラー Y という構造を入れることであのベクトル空間というものをあの構成しているわけです。ここまでいいですかえー、そっとじゃ あ,、まあ、あのまあ続きやりましょう。えー、ではそのベクトル空間 うですねあのまあ、ベクトル空間に入ったそのワトスカラバイと呼ばれるものがじゃあ何でもでたらめにこう勝手に考えたものを入れればいいかっていうと、まあ、そうではないということを次にちょっと話をしたいと思います。 えー、とまずそのワトスえっ、ー、と、数ベクトル空間のワトスカラ倍の定義に関しては、えっ、ー、と、先ほども出してきました、その教科書の13ページですね。ここにあの定義がありますので、えー、これを見てみましょう。 でえー、とこのワトスカラ倍をですね最初に授業で説明した時にはあまり強調しておかなかったので今ちょっと注意しておきたいと思うんですけれどもまずこのワトスカラ倍のですねこの、まあ、条件というか満たしている性質としまして このマトスカラー場合はですね V の中で閉じた円算であるという点にこう注意してくださいえっと閉じた円算っていう言葉は聞いたことありますか 初めて聞くっていう人はどのぐらいいますかもしくは初めてはいはい、わかりました。えっ、ー、と、閉じた演算っていうのはどういうことかっていうと、その、ん, んと、まあ、ベクトルの和と和もスカラー倍もですね、その、このベクトル空間 V の中から、こう、ベクトルを持ってきて、で和ですと、V から2個ベクトルを持ってきて加えるわけですね。で、スカラー倍です と,、えー、と、V からベクトル1個、それからスカラーを1個持ってきて、 こうかけるわけなんですけれども、どちらも計算結果が、計算結果もですね、その元のこのベクトル空間 V の中にあの入っているか入っていないかっていうのが実は問題になります。で、えっ、ー、と、で、ここで閉じた演算っていうのは、その、例えば和とかですね、ベクトルの和とか、それからベクトルのスカラー倍の計算結果が必ずまたこの V の弦になると。すなわちこの V のベクトルになるというのが、 あのこの閉じたという言葉の意味です。で、えっ、ー、と、逆にその閉じていないような演算の世界っていうのは、えっ、ー、と、皆さんちょっと想像してみてください。えっ、ー、と、すぐに思いつかない人もいるかもしれませんけれども、例えば、そうですね、うんと、自然数全体を考えてみましょう。まあ、1、2、3、4、5、6。で、1、2、3、4、5、6といったこう自然数全体は、まあ、足し算を押してましょう。足し算を押しても、 また自然数なのわけですね。あの必ず正の数になりますから、正の整数になりますから自然数のわけです。ところが引き算をするとどうなるでしょう引き算をすると、例えば、えーと3、3と4は自然数なんですけど、3-4、3-4 というのを計算すると、-1 になって自然数になりませんよね。ですので、えー、と自然数全体の集合というのは、その引き算については閉じていないという言い方をします。で、同じように、 じゃあこれがこの整数全体になりますと整数全体というのはその負の数も負の整数も含みますからえ例えば3から4を引けばマイナス1になるけれどもマイナス1は整数の要素ですからそうする と, えと整数全体の集合はうんとまあ足し算とそれから引き算については閉しているというふうに言いますじゃあ今度はその整数全体の集合がその割り算について 閉じていますかっていうと、どうですかね。閉じていると思う人。閉じていないんじゃないかと思う人。はい、はい。わからない人。わからない人はまず目を覚ましましょう。えっ、ー、と、閉じていると思った人、おめでとうございます。えっ、ー、と, とあ閉じて、閉じていないと思った人ですね。<笑>閉じていないと思った人、おめでとうございます。すいません、えー。閉じていないんですね。で、閉じていないってことを示すには、あの判例と呼ばれる。 閉じていない例を1個持ってくればいいわけですね。えっ、ー、と、皆さんいろんな例を思い浮かべられると思いますけれども、例えば、えっ、ー、と、1を3で割るという演算を考えると、えっ、ー、と、1も整数で、3も整数なんだけど、1割る3というのは3分の1ですよね。これは整数ではありません。ですので、えっ、ー、と、整数全体の集合というのは、割り算については閉じていないと言えるわけです。で、えっ、ー、と、同じようにして、また、このベクトル空間の、あの、 話に戻りますと、えっ、ー、と、ベクトル空間のワトスカラ倍の演算で大事なことまず一つ目の大事なことは、このワトスカラ倍の演算というのは、このベクトル空間 V の中で閉じています。<笑>すなわち、この計算結果また必ずこの V の中に戻ってくるということですね。それを、えっ、ー、と、注意しておきましょう。で、えっ、ー、と、それで、 えっと、次にですね、その教科書14ページを見ますと、その和に関して次の性質が成り立つ、それからといって A1、A2、A3、A4 と書いてあって、それからスカラ版に関しては次の性質が成り立つと、S1、S2、S3、S4 という性質がありました。で まあ、S1、S2、S3、S4 というのがこのスカラー倍が満たす性質というふうになっていましたで、えー、とここでその強調しておきたいのは、あのこれら8つの性質というのは、えっ、ー、と、教科書のその14ページの部分を読みますと、そのワトスカラー倍を工定にしたら、 ワトスカライはこれらのこれこれの性質を満たすというふうに読めるんですけれどもえと実際はあの逆でえと逆ですというのはどういう意味かというと実際はえとワトスカライというのはベクトル空間のワトスカライというのはこの性質を満たすように作りますというんですねそこがああの今までの説明とちょっと異なる、あのー ベクトル空間、数ベクトル空間本来 の, あの作り方の一つですので、ちょっと強調しておきたいと思います。ですので、なんどう書けばいいですかね。えっ、ー、と、えっ、ー、と、ワトスカラーバが満たす性質はこうなんだけど、まあ、実際は、実際は、 こ れ, らですねこれらの接質を満たすように私から場合を定義すると。これがその今までの説明とはちょっと異なるですねベクトル空間の の作り方というか、その仕組みになっているんですね。ということにちょっと気をつけてください。 でこういう話をしますと、その皆さんの中には、なんでこういう回りくどいことをするんだろうと疑問に思う人がいるかもしれません。で、実はですね、あのここの見出しの数ベクトル空間の数というところに、カッコをつけていることに、カッコでくくってるんですね、カッコでくくっていることに気がついた人もいるのではないかと思います。で、えー、っと、それに関して言及しますと、 実はその第5章は数ベクトル空間と線形写像という名前になっていてで次の章第6章がベクトル空間と線形写像という名前ですねじゃあこの数があるとないとではどう違うのっていう話なんですけれどもえっと実はまあ数ベクトル空間っていうのはたまたまそのさっき V を定義したようにその数を並べて作ったベクトル空間なんですけれどもえ実はそのベクトル空間と呼ばれるものは この数を並べて作ったこの数ベクトル空間以外にもいろいろあります。でそれはあの詳しくはその秋学期の線形代数2で学ぶことになりますがと例えばそのある条件を満たす多項式全体ですとか、えー、と実はその数を並べていたもの以外もそのベクトルとして扱うことができるんですね。で えー、とそういういろいろな世界を考えますと、その都度、その都度、その世界ですね、その特定のベクトル空間に合った和やスカラー倍をこう考えるんですね。なんとか定義するわけですで。数ベクトル空間の場合にはどうやっているかっていうと、あのー、和は各成分の和を取りなさいと。それからスカラー倍というのは、まあ、各成分をラムダ倍しなさいというふうに定義しているんですけれども、 同じようなワトスカラバイを そ, のそれぞれのベクトル空間に対してこの定義します。ワト ス,、まあ、ワトスカバイをラブ作ると言ってもいいわけですね。ワトスカラバイを作って、しかもこれらの教科書にありまして8つの性質を満たすように作ったものをベクトル空間といいますという仕組みで作っておりまして。ですので、その、まあ、 この教科書の最初の説明の仕方ですと、うんと、まあ、最初にこのベクト数を並べたベクトルというのを考えて、それにそのワトスカラー倍を定義したらこういう性質を満たしましたっていうようなこう説明の仕方だったんですが、実際にはその手順が逆といいますか、その、まあ、ベクトルを定義するとこはいいんだけども、じゃあワトスカラー倍は逆にこういう その8つの性質を満たすように作ったらこういうふうになりましたっていうふうに言えるわけです。ですのでもしかするとそのこの N 項の数ベクトル空間に対してえと教科書でやったものと全く異なるそのワトスカラー倍を定義することもまあ可能かもしれません。僕はまだやったことないんですけれども一応この8つの性質を満たすようなあのワトスカラー倍を定義できればいいですので あのもしやってみたという人がもし出てきたら教えてください。えー、ということで、あのー、ちょっとだいぶ面倒な話になってしまったかもしれませんが一応あの数ベクトル空間ですねこれから我々が相手にする数ベクトル空間についてもう一回まとめますと。 これからの授業ではまずベクトルを中心に扱いますと。で、えっ、ー、と、ベクトル空間というのは、その、まあ、数ベクトルの集まりに、その、ワトスカラー倍という、その、演算ですね、もしくは構造と呼ばれるものを加えた、え、世界ですと。それから、えっ、ー、と、ワトスカラー倍は、この、与えられたベクトル空間 V の中で閉じています。で えー、とそのしかもそのバトスカラバイっていうのは、教科書のここにありましたようなあの性質をまあ満たすようにまあ作ったものですよということです。で、ついでに言うと、数ベクトル空間以外にも同じような仕組みで、数学のいろいろな対象をベクトル空間と見て扱うことができますという話もまあ後でやります。えー、ここまでいいでしょうか。 でえー、と次の話は今日多分最後になると思うんですけれどもえと部分空間という話をしておきますえと実はその部分空間は あのー、この第5章の先の方に定義が出てくるんですけれども、えー、結構これも数ベクトル空間と同じく大事な概念だと思いますので今のうちに説明をしておきます。 W という V の部分集合を考えます。ここですね。ただし、この W は空集合ではない少なくとも1個は要素が入っているものとしましょう。で、このとき、その W は V の部分空間であるとは、次の性質を満たすことを言います。 を見出すす。とときに、W は V の部分空間であると言いますその性質の一番なんですがこの見出しですね SS1 というのはちょっとバタッと説明しますけれども今説明しましょうかこの SS っていうのは何の略かというと これ必ずしも万国共通な記号というわけではなくてたまたまこの教科書でこう書いている見出しなんですがえと SS は部分空間を表す英語のサブスペースの略です頭文字ですね一つ目の性質としてはそれから X と Y をこの W の任意のベクトル そうしたにこの x と y の和ですね、x と y の和もまた w、えー、のベクトルになります。という性質です。 で、えっ、ー、と、次、二つ目なんですけれども、二つ目。まあ、あの、賢い人は、いや、和とくれば次はスカラーバイなんじゃないかっていうふうに予想するのではないかと思いますが、実はその通りでして、えっ、ー、と、もしくは、えー、教科書の127ページあたりまですでに予習してきた人にとっては自明かもしれませんけれども、えっ、ー、と、実はスカラーバイの話なんですね。えっ、ー、と、SS2 というのは、 まあえー、とラムダを2意のスカラーとして、それから x を、まあ、w のベクトルとしたときに、の x のラムダ倍ですね、スカラ倍が、えー、とまた w のベクトルになる。 以上がその満たされるときに、この W は、えー、と V の部分空間になると言います。だからまあ、その、もちろん W は V の部分集合なんですけれども、その中で、まあ、特別な性質を満たす部分集合と言えるわけですね。で、一応これを言葉で書きますと、この、うん この V, v 上の、まあ、ワかスカラ倍が、えー、W で閉じていると。えー、というふうに言葉ですねこの文章だとこういう意味になります。 えーとまあ、もしかしたらちょっとまだピンとこない人もいるかもしれませんので、ちょっと部分空間の例についてはまた、えー、と数分後に多分この授業の最後で説明したいと思います。で、えっ、ー、と、まあ、W というのはまずこの与えられた数ベクトル空間 V の部分集合なんですけれども、その部分集合の中で特にそのワトスカラー場合について先ほどの僕の説明で閉じているというわけですね。 えー、とワトスカラー Y が全部 W の中にこう 入, る入る、含まれるようですったときに、この W は V の部分空間であるというふうに言います。で、えーと、このことからですね、一つその部分空間に関する性質が言えまして、うーんと。 えー、v のワとスカラー倍を W に制限することによりえここで制限するというのはもともとワトスカラー倍というのはもっと大きい空間 V で考えていたんですけれどもそれをこう W だけで中だけでその 与ええられた和とスカラー場合を考えるというわけですねだから W の外についてはとりあえず何も知らなくても良いと。なんでかっていうと、今、えー、W は V の部分空間と思ってるから、しているから、W でその和とかスカラバイを取っておばまた W に帰ってきますから、そうすると、和とスカラバイは今のところ W の中で考えておけば十分というわけですね。で、この V と和とスカラバイを W に制限することによって、えー、W もまた、 えー、と部分空間というのはベ数ベクトル空間になるんですね。ということが、えー、と分かります、えーと。数ベクトル空間になるためには何を示せばいいかという、何が成り立っているかというと、具体的には、その、 先ほど何度かやりました、ベクトル空間の性質ですね。この A1 から A4 の性質と、それから S1 から S4 の性質を満たすと。 ということが言えます。ですので、一応押さえておきたいのは、その部分空間というのは、まあ、ベクトル空間になっているんですね。そこに注意してください。そこが単なる部分集合とは異なる。 えー、と性質ですですので、えー、とベクトル空間の部分集合を勝手に取ってきたからといってそれが何でも部分空間になるわけではないということにも注意してください。ここま で, いいですか そしたらですね、あのまあ、残り5分なんですが、えー、とその部分空間の例をちょっと見てみましょう。 今ここではそのまあ V をベクトル空間としたときのことを考えますけれどもえと V をベクトル空間としたときにをベクトル空間としたときに まず V 自体か。まあちょっとなんかピンとこないような気もするかもしれませんがあの V 自体を V の部分空間と言いますというか V 自体が V の部分空間になります。ちょっと上に えー、とちょっと奇妙に聞こえるかもしれませんけれども、あのこれはまあ数学的な定義によるもので、あのー、V 自体とは自分の部分集合なんですね。部分集合の定義からすると。それすると、あの必然的にこの V 自身というのは V の部分空間になります。というのはまず一つ目の例ですね。それから、えっ、ー、と、二つ目の例ですと、 うんとまあちょっとこれ、記号だけ書いちゃって何の意味だかわからない人もあるいるかもしれませんけども。えっと、こうかな。 えー、とゼロベクトル1個からなるそのベクトル空間の部分集合ですね。これは、えー、と実は部分空間になります。えー、これが、あのー、いろんなベクトル空間の、えー、と部分空間の中で一番小さい部分空間ですね。で一応皆さん、もし疑問に思う人がいたら実際に この部分空間の定義意識ですね、定義の性質が満たされることを確かめることができます。それから、えー、ついでに言うと、こ の, あのベクトル空間の、まあ、公理という言葉は使いませんでしたけど先ほどの A1 から A4 までの性質と、それから S1 から S4 までの性質も満たすことがのかります。で、えっ、ー、と、もうちょっとですね、その現実的な 私たちの生活に近い例を少し見てみますと、R2 ですね、R2 は R3 の部分空間と言えます。 でこれはどういうことを言ってるかというと例えばですねこの黒板の上に原点を取りましょう で, でこの向きに x 軸黒板上に x 軸と y 軸を取って で黒板から皆さんの方向へ、黒板の面と垂直に Z 軸を取りましょう。で、これで、例えばその、えっ、ー、と、基本ベクトル、3つを定めると、あの、これ、あのー、数ベクトル空間から何であ、あ手合いを付けられる、この空間ですね、この空間を表すべ数ベクトル空間になるわけなんですけれども、 じゃあその中で、えーとまあ、我々生きている世界は3次元なんですけれども、その中で実は黒板上だけ考えると、あの黒板上の、この黒板をずっと上下に左右に延長していた平面を考えますよね。この平面っていうのは、この我々が住んでいる3次元の空間の部分空間と言えます。えー、それはどうやって言えるかっていうと、その Z 座標が0になっただけですね。 X 座標と Y 座標は2位の値を取るから、そうすると、この黒板からずっと延長していった平面全体を動くということで、えー、しかも、えっ、ー、と、まあ、疑問に思う人は、この部分空間の定義に戻って、その性質、あの定義式ですね、あそこの性質を確かめてみればわかると思うんですけれども、えー、実はこういう部分空間の例もあると。 えー、では我々の身近なところにも文分空間の例があるということをちょっと知っておくといいいかと思います、はい、ここまでで何か質問ありますかはいということでと今日はあの教科書のです、ね、第5章の「線形写像」に入る前にそのこれから我々が その線形写像を扱う世界である数ベクトル空間についてもう一度復習しておきました。えー、ということであの次回からはその実際にこの数ベクトル空間の上での線形写像の性質を見ていきたいと思います。じゃあ今日はこれで終わりにします。お疲れ様でした。